皆さんこんにちは今回は花図王の剪定をお伝えしようと思うのですが花図王はそれほど成長が早くないですし横に広がりたがる木でもないのであまり剪定の必要がなく手のかからない木だと思いますそうは言っても放置していればこんな大きな木になってしまいますまずは少し大きくなりすぎた木を小さくする剪定をご覧いただきます 木の高さは3メートルぐらいになってしまっています枝は間延びして上の方だけ葉っぱが茂っている感じです枯れている枝もたくさんありますちなみにこの木とは初対面です 交差した枝が擦れ合って傷ついています交差枝を抜いておきますここはこの切り残した枝が 隣の枝に当たって擦れて傷になっているんですね今回はだいぶ思い切った剪定になりそうです 手が届くくらいの高さにするとしてもこんなところでぶつっと切ってはいけません切りやすいところで適当に切ってはいけませんこういうちょっとの切り残しもダメです 切るならここできちんとコジットロンに従って切ってくださいこういう切り残し枝を作ってはいけませんこういうところから木は腐っていくのですここでコマーシャルです 私の本剪定コツの教科書という本が講談社から出版されていますぜひ書店あるいはネットでお買い求めくださいよろしくお願いしますこの幹は変な枝の絡み方をしていますしここが三つ股になっているのでとりあえず真ん中を抜いてみますが 芯が腐っていますねもうこの幹自体がだいぶ弱っているようでこの枝も枯れています根元から抜いた方が良さそうです こちら側だけ切ったとしても、この元がもうダメになっていると思いますので、下から切りましょう。 なんの定どこもダメになってますね要するに中途半端な枝の切り残しをするとそこから腐れが入って幹そのものがダメになってしまうわけですこういう幹は捨てて新しい枝で作り直していった方が良いでしょう 立ち枝は取ります軽く切り戻しをします切り戻して残った枝の先は詰めません右の枝は長すぎるので 方向の良い枝を探して切り戻しますこれは内側に向かっているので切ります内向枝と言いますこの枝は背も高く間延びしているのでどこで切ってもあまり良い枝にはなりません 多分ん後でもっと下で切るでしょう途中に良い枝があればそこまで切り戻せるのですけれども何もありませんこの枝は背丈が低いので使えそうですが枝分かれの角度が広角で格好悪いので間引きして鋭角な角度に見せます この枝はお隣の方に伸びていってしまっているので、ここで詰めるしかありませんこのさや遠藤のような実はなんとなく汚らしく見えるので普通は取ってしまいます それでさっきのこの枝ねやっぱりここでしょうね下から出ているこういう若い枝を残して将来の幹に仕立てていきます 将来的に絡み枝や交差枝になってしまいそうな枝は小さいうちに処理しておきますこの幹が交差したり傷ついたりしていますね 先ほどここで切った枝ですけれどもやはり元から取ってしまいましょう。 こんなに間延びした枝を残しておいてもしょうがないですね以上で剪定例1を終わります次はもっと小さい木の剪定例です こちらにももう一株あります横に広がりすぎている枝を剪定して樹形をスマートにし通路にはみ出している下枝などを払う程度で良いと思います。 ぶつ切りされた幹が枯れてしまっていますね。 少し切り戻すならここ、もっと切り戻すならここで切ります。 この枝とこの枝をペアにしてこの枝を落としますこうすると枝の広がりを抑えて自然な枝の流れが作れます三つ股に広がっている枝を二股に整理する場合には左側の2本か右側の2本で 二股を作りますこの場合は左側の二股を残しますこれは告知なしですがついでに切り戻しておきます この枝は風情があって悪くない枝ですが通路ですから取りましょう。 比較おとなしい木ですからこの程度の剪定でよいでしょう冬を越して翌年にはこのような感じです。 ここちらも葉っぱがない時はこんないはん感じです冬場はちょっと見苦しい感じになってしまいますので紅葉が終わった葉っぱや種は取ってください花が終わりかける頃には新芽が吹いてきますが剪定は新しい葉っぱがしっかり固まるまで待ってくださいちなみに白花もありますし 先分けるものもあるようですご視聴ありがとうございました